終わったね終わったでーお酒飲もうかなーお酒飲もうかなーもうこれ消していいどうぞうん、はい。というわけでさっきまでですね 何食べようかね何か食べたいな何か食べた い,、ね、なんか食べたい少量って言ってるだろ何か食べたいね何してんの どうしたの急に<笑>携帯携帯携帯は俺の携帯ん俺の携帯は知らん俺の携帯俺の携帯<笑>俺の携帯 俺は携帯ないあった<笑>空の間でー wwwwww <笑>なんで急に静かになったのねどうしたのどうしたの あのこっちおいでこっちおいでってどうしたのよ、どうしたのなんかあったのなんかあったなんかあった ははなにな 何, 何どうしたのどうしたのどうしたんですかどうしたの?「少量チャンネル」はは どうしたの?<笑>。どうしたの?。なんかあったの。<笑>ねえ。 どうしたの答えつよ、うん、話す相手いなくなっちゃうじゃん。 おいはい諦めてんじゃねえよ<笑>え諦めてんじゃないよなんでもう俺のこと無視してパソコン始めてんだよ<笑><笑><笑><笑><笑>音聞こえてないけど面白いわえ待ってどこはいというわけでですねはいしょうちゃんにドッキリを仕掛けてみましたーイエイ さっきののね、動画の終わり、うん、カメラを消したていでずっと撮ってたの<笑>でさ、うん、無視し続けたらどうなるかって<笑><笑>やってたんだけども う, も う, もうでも最初から俺笑いそうになっちゃったようようそういうのばっかりさ笑いそうになっちゃったむしろ笑ってたもんなんでのしかかってくって<笑><笑> してもう、うん、<笑>飽きたらパソコンハハすか。<笑>いいやと思った<笑>そのうち元気になるかなって思ったああなるほど ね,、うん、ね怒ったかなとか思ったうーんうな い, いやー別に何も思う<笑><笑>あんま気にしてな い, <笑><笑> 気, にしない<笑>気にしなさいよー<笑>というわけではいま全、あ、前々回かな、うん、全然前回かなわかんないけど、うん、ちょっと 顔に落書きされたので、その仕返しをしてやろうと思って、ドッキリを仕掛けてみました。イェーイ、成功してんなー。いい<笑>成功してない。何が正解かわからないけど。<笑>はい、というわけでですね、はいえー、この動画が面白いと思っていただければ、思うかな。<笑>大丈夫かな、<笑>思っていただければ、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。ますインスタ、ツイッター、ティックトックもお 願, お願いします。では、また。 ちゃんとしっかり考えとけばよかった。<笑><笑><笑>